演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はじゃチャンネル登録よろしくお願いします S&B 食品のシーズニングガーリックライスを使って作ってみましたもうそのままですからねもう何のひだりもないですねおお その名の通り結構香ばしいニンニクの香りがしてきますねそれではな ん, かなんか白いもの立ってますけど熱そうですねいただきますわわ結構刺激と香りがするな これは美味しい餃子とかとはまた違ったニンニクの美味しさを味わえますねいやもちろんなんですけどこれとうがの絵が描いてあるのに最初気づかなかったんですけどこの唐辛子の料理結構刺激やのある味でああ口汗があと か, からあとからきますねなので食欲そらえて美味しかったですなんかここに書いてある通りお肉とか欲しくなりますねライスだけよりもお肉とか入れた方が良かったかなあるいは添えた方が良かったかなでも これだけでももちろん十分に美味しかったのですが、ちょっと舌が舌が、ああああ。とまあこちらのテストさせていただきます。まあなんか見苦しいとこ見せましたけどね。はいというわけでそれでは建国記念日日曜なのかながっかりで。うん確かにちょっとがっかりするような気もせんでもないような。